みなさん、こんにちは。ASM Redondes, b a n ラデシュ e s h Student Desk. 地球は b a n g l a の季節について紹介します。バン n g l a d は季節に持つわります。春、夏、冬、秋、遅い秋、冬です。2月頃から4月頃まで春です。4月頃から6月頃まで夏です。6月頃から 8月頃まで梅雨です8月頃から10月頃まで秋です10月頃から12月頃までい秋です12月頃から2月頃まで冬です私は春が一番好きです春はキシノチューランの花が咲きますからぜひバンガラディスに来てみてください ありがとうございました。